リンチェの平野使用画歌詞を間違った件がどうやらわざと間違えたのではないかとされているのだああだ。間違えたのはデビュー曲シンデレラガールの階段を駆け上がって人並みに消えるという歌詞。そこを平野は階段を駆け上って人並みに消えると歌ったのだ。これが意味深だとファンが騒ぐのだがファンでなければその理由はファンはどう捉えたのか これを解説してみよう。駆け上がってはあらかじめ存在している坂を上がっていく様子。駆け登っては険しい道のりを踏ん張り自分の手で頂上をつかむべくよじ登っていく様を表す。つまりこれからの金プリは解散して高みにのし上がることを暗示しているというのだ。歌っている感じもまるでわざと歌詞を書いて歌っていたようだったとファンたちは騒ぐのだ。 これに音楽ライターは、歌詞を間違えて舌をペロッと出したり笑ったりするのはド素人です。間違えたことに気づいても平然と歌うのがプロです。駆け上がるも駆け上るも意味は同じでは、勘ぐりすぎな面は多分にありますね。ただ、本当にわざとだとすれば、平野はさすが、バラエティー向きですね。ちなみに、階段を駆け上がろうと、